こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書と4本を出版しました今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきますでは今日はバターたっぷりふわふわのバターシュガーレーズンパンを一緒に作っていきましょうまずレーズンの下準備をしていきますレーズン 75g をお水でつけて20分置いときます20分置いたらよく水切りをしておきましょう ボールに強力粉 180g を計量します私はイーグルを使っていますインスタントドライイースト 3g 塩 3.5g 黒糖 18g 黒糖なければ上白糖グラニュー糖微糖でも OK ですこちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜ合わせていきますお水 65g 卵 50g を加えましたらさらにしっかり混ぜ合わせていきますこの時ね、切るようにして混ぜてあげると混ざりやすいですこんな感じですね切るように混ぜていきましょうはい、粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきますよたら手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すという形で材料をさらに混ぜ込んでいきます この時ね遠くくまで生地を伸ばすようにしてください結構力いりますのでね、はい、手と一緒に生地が戻ってくるようになりましたら今度はねこねていきます転がしていきます右手で左奥左手で右奥という形で体重をかけてしっかり転がしてくださいこれでねグルテン強くしていきます表面がつるっとしてきて弾力が出てきたなと思ったらグルテンのチェックをしていきますね生地を引っ張ります すぐ切れなければ、こね上がりです、で、ね、次にバターまで込んでいきます。バター二十五グラムを細かくカットしていきましょう。細かくカットしておくとね、混ぜやすいので、できるだけ細かくしておいてください。はい、そしたら生地の上に乗せて、茶巾状に包みます。包みましたら、生地をしっかり包んで、最初にやったね、押しと戻す、押しと戻すで、バターを混ぜ込んでいきます。途中ね、バター出てきちゃいますけど、気にしないでね、そのままね、混ぜ込んでいきましょう。 混ざりましたら生地を広げて今度は、ね、最初にお水につけておいたレーズンを混ぜ込んでいきますレーズン三分の二を、ね、生地の片側にのせてレーズンがのってない生地を剥がしてペタリとかぶせましょうで残りのレーズンをのせてまたかぶせますね、はい、そしたら、ね、今度切って重ねて切って重ねてということでレーズンを、ね、しっかり混ぜ合わせていきましょうすごい量のレーズンですよね 多分ねレーズン好きの人はすごく嬉しいでしょうね全体的に大体混ざったかなーで終了しましょうはいそしたらねテーブルに打ち粉をします打ち粉は強力粉もしくは純強力粉を使っていきましょう打ち粉の上に生地をのせて生地を丸めていきます私はねコロドンブルーのやり方でやっていきますがご自分のやり方で OK です ボウルに入れていきましょう。一時発酵していきます。3 0度の発酵器で40分です。ま室温で発酵させる方はねま 1.8 倍から2倍ぐらいになればオッケーだと思っててください。はい、40分経ちました。膨らんだの分かりますね。一応ね。フィンガーテストしていきます。人差し指の第二関節までお粉をつけて生地に穴を開けていきましょう。穴の大きさが変わらなければオッケーです。そしたら分割していきます。テーブルに打ち粉をして、まず生地を出しちゃいましょう。 出しましまたらちょっとねベタつくので上に打ち粉をしてあげてガスを抜きます。はい分割ですね 100g が4個ですレーズンの入り具合によって重さ結構変わっていきますので、まあ、いつもほどしっかり測らなくても大丈夫だと思っててください。はい測りましたら丸めていきます。ゆるーく丸めていきましょう 手のひらの中でコロコロコロコロ転がしていきますねでこの後ベンチタイム10分とっていきます乾燥しないようにラップをしておきますはい10分経ちましたので成形していきましょうテーブルに打ち粉をしましたら肘を1個持ってきますねガス抜きます閉じ目は上ですで手前からくるくる巻いていきましょう 巻き終わりを上にしてしっかり閉じていきますで軽く転がして閉じ目を下にして置いておきましょうか残りの3個、ね、同じようになっていきますよ手前から巻いていきます中心に、ね、ちょっと生地が集まるような形で転がしていってあげるといいですねあとね外側にレーズンがいっぱい出てるようでしたらそれちょっと取って中に入れちゃったほうがいいですねレーズン焦げちゃうとねおいしくないんですよ なのでできるだけ皮1枚、ね、くっついてるようだったらいいんですけども完全に飛び出ちゃってるレーズンは中に入れましょう取ってあげてね、はい、左右同じ形になるようにしますそうしましたらね天板に並べていきましょうでこのあと最終発酵の間に生地膨らみますので生地同士がくっつかないように少し離して置いておいてください35度で30分発酵させますその間にオーブンに余熱を入れておいてくださいねはい30分経ちました 膨らんでますね。クープ入れていきます。真ん中に一本クープ入れてください。両サイド一センチぐらいはね、切らないようにしていきましょう。深さ二三ミリぐらいですかね。はい、そしたらね、周りに卵を塗っていきます。塗りムラのないように塗っていきましょう。カットした部分にバターをのせていきます。スティック状のタイプにしたバターを。 乗せていきます。バターが流れないように両サイド1センチねカットしないで残してもらいました。はい。そしたらねグラニュー糖たっぷりふるっていきましょう。これねたっぷりの方が美味しいのでねもう本当にえこんなに乗せちゃうのっていうくらいねたっぷり乗せてあげてください。そしたら焼いていきます。180度のオーブンで13分です。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。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 ケーキクーラーに移していきますクープもカパッと開いてねかっこいいバターシュガーレーズンパンが焼けましたねじゃあちょっとカットしてみますねレーズンいっぱいです私の生徒さんや結構 YouTube の動画見てくださる人はご存知かと思いますが私レーズン嫌いです ここまでレーズンが入ってると。厳しいです。でもせっかくなので、ちょっと試食してみますね。<笑>では、早速試食をしていきたいと思います。あんまり、ね、食べたくないんですよ。レーズンのところを除いて食べていきます。うん、ふかふかですね。すごいふかふかです。黒糖の香りもね、すごく良くて。美味しいですね。 見事にレーズンを除いていきます見てください、この柔らかさすんごいふかふかですよね。本当はね、5日後のふわふわ感もね、見てもらいたいんですけどね、この後ね、ちょっとすぐ編集に入らないと間に合わないのでね、あのぜひご自身で作って、このふかふか感を感じてください。ぜひ作ってみてみくださいねではまた